じゃあね、幻覚細胞でできた幻覚生物と、真核細胞でできたね、レら、真核生物の違いについてちょっと考察してみたいんだけど、教科書にはさ、真、ね、核細胞には核があって、幻覚細胞には核がありません。っていうふうな点から議論してるけど、だけど、えー、と本質っていうのは、幻覚細胞の方が原始的な細胞なのね。あの、より古い時期に登場した細胞。で、そこから、 進化してきて、真核細胞が生じたって考えられてるんだけど、その核があるなし、つまり、えっと、DNA を核膜で包んでいるか包んでないかっていう話は一面的な見方ではしかなくて、実際はこのように膜構造を進化させてきた細胞が真核細胞なのね。自分の細胞膜を折り曲げて、自分の DNA を包む。これが幻覚細胞ね。自分の膜を折り、細胞膜を折り曲げて、 自分の DNA を包むで、ね、そこにねあのえどっちがどっちの現象が先に起きたか分かんないけど他の幻覚生物ね、他の幻覚生物がね、他の幻覚細胞でできた幻覚生物があの中に、ね、あの突入してきて二重膜を持つ、ね、あのと外膜と内膜を持つ、ね、ミートコンドリアになった。 でこんな風に自分の膜構造を発達させてでこのような深核細胞になっていったのね角膜の外側のグニャグニャって広がったね角膜にね一部つながった膜は小胞体そして小胞体からえっ、ー、といろんな荷物を受け取ってどこどこ行きだって指定するのがゴールジ体でさ幻覚細胞の時はさ リボソームが作ったタンパク質はね、普通拡散してしまうよね。ふらふらーって拡散してしまう。だけど、僕たちはゴル自体がね、こういうふうに、えっと、袋の中、ね、袋を生物学では小胞って言うけど、小胞の中にギュッと高濃度で詰め込んで、高濃度で詰め込んで、で、それを好きな場所に配送する。こっちのシステムの方がね、だいぶスマートだよね。特に多細胞かなんかね、あの、多細胞生物なんかになってくると、 外にブーストを分泌しなきゃならないととか、逆に、細胞内部にタンパク質を送らなきゃならない場合とか、ね、いっぱいあるもんね。そうだったら、こんなにね、あの、袋ね、ファーって拡散してしまうよりは、袋の中にギュッて詰めて、で、特定の場所に輸送する。その仕組みは、素晴らしく、なんていうか、えっ、ー、と、画期的だよね。効率的で、効率的だよね。だから、例えばさ、えっと、こんな有名な問題があるじゃん。なんていうか、えっ、ー、と、幻覚細胞に、 ゴル自体はありますかなんていうね有名な問題があるよね<笑>あれ角はなかったけどゴル自はどうだったっけなーってね<笑>でもさよく考えたらよく考えたらあってこんなふうに膜構造の発達っていうえっと視点から捉えたら当然ね角膜はないしさで角膜とつながった小胞体もないしさ で、消防隊からいろんな荷物を受け取って、ね、あの、どこどこ行きっていう、えっ、ー、と、どこどこ行きっていう、あの、えっ、ー、と、札をつけるさ、ゴール自体、ね、あの、配送センター、ゴール自体もないしさ。で、ちょっと詳しいこと言えば、ね、ゴール自体からね、あの、作られるリソソームも、リソソームもさ、ないしさ、リソソームってあの中に、えっ、ー、と、いろんな、 加水分解酵素をが入ってる袋のこと で, でいろんなものを分解するのに働くんだけどゴルジ体から作られるんですよ。このゴルジ体がなかったらリストソームないさ、ね。ここら辺は丸暗記ってよりはこう当然だと思うべきだよね。角 膜, 膜がなかったらそれにつながってる消胞体もない。消胞体から荷物を受け取るゴルジ体もない。ゴルジ体から生じるリストソームもない、ね。当然だと思うべきだよね。あとは、えー、と幻覚細胞に。 リボソームはありますかなんてさあの DNA から、ね、あの RNA を DNA から、ね、RNA を使って RNA をね返してそしてタンパク質の状態で生命現象に使う、ね、これが生き物これが何ていうか生き物の、えっと、システムだよね DNA の情報をコピーして RNA にしてでそれを読み取って ね、リボソームがそれを翻訳してタンパク質にする。これが生命。つまり、これが生命そのものなんだから。これを行ってるものこそ、僕たちは生命と呼んでるんだから。生物学者は生命と呼んでるんだから。まあ、当然、えっと、リボソームがね、あの幻覚細胞にないわけがないんだよね。で、タンパク質がないわけがない、ね。DNA がないわけがないんだよね。でこんな風に、進化の流れとか、あとは生命のね、あの根源に一度触れておけば、なんかね、あの、ね、あのね、幻覚細胞に、 消胞体はありますか合理剤はありますかなんてね、いちいち全部暗記する必要はなくなるわけですね。幻、ね、覚細胞には核がないです。ね、深核細胞には核があります。ね、そこで思考を停止してしまうのはそれは生物学ではありませんからね。こんなふうに膜構造の発達という面から幻覚細胞と深核細胞の違いをしっかりマスターしましょう。